早かれ遅かれ、日本でも大麻は解禁されます。その根拠と背景を3分でこれから説明していきます。ご存知の通り、世界では大麻が合法化の一途をたどっています。しかし、スポンサーの関係で情報は著しく制限され、国内ではダメ絶対のキャッチフレーズの名のもとに間違った先入観があまりにもはびこっています。おかげで、覚醒剤と大麻をごちゃ混ぜにし、研究さえも禁止されているのが国内の現状です。今回は偏見を取り除き、大麻が禁止されている いいいうことの有害性につてて話をししきましょう初めの議論は違法であるがゆえ に, に危険が及んででいいるという事実です法律の外にいる人間を管理することはできません彼らは潜み暗躍することで自らの暴利をしっかりと社会からムチばみ続けているのですマリファラには THC と呼ばれる多孔感や疼水感を味わえる化学物質が含まれているのですがその灰になる成分はここ30年間で含有率が3倍含有比率においては8倍 もの強力なものに変化してしまっていますそれがブラックマーケットに流通している品物の一部です他にも覚醒剤にドブ付けされているものや 違う化学薬品と混ぜられているものなのがあります特にそのようなものを若者が摂取してしまうと精神病のリスク、学習障害、被害妄想など好奇心で始めてしまったとは言い難いほどの代償を支払うことになりますこの現象はアメリカでアルコールが禁止されていた頃と全く同様なことが起きているんです禁止されることでドラッグはより強力に違法だからこそより少量の製品で多額の利益を生むことが可能になっているんです合法化になれば消費者のための 自由な選択肢が増えることになり政府が管理することによってその水準を安定させることができますまた危険なドラッグの入り口になるのではないかという疑念に関しても触れておく必要があるでしょう確かに2015年の研究によれば大麻喫煙者の 45% はその後ある地点において違う危険ドラッグに手を出していますしかし危険ドラッグへの入り口はそのもっと手前にあることも研究が明らかにしているんですそれがタバコの存在です別の研究によればタバコを吸った未成年の 者が危険ドラッグへ走る確率が非喫煙者に比べて 80% も上昇していたんです実際にカナダで生活していた頃マリファナはとても身近なものでした同僚も仕事の終わりには一服みんなで回していましたがカナダの法の下勤務中や車の運転中は吸うことは絶対にありませんつまり問題の本質は合法か違法かではなくドラッグに依存してしまう精神の状態にあるのです。貧困や劣等感迫害やトラウマなどその環境 やタイミングによって原因は様々に考えられますその根本原因を出発点とするとマリファナがゲートウェイドラッグになるというよりはただの通過点でしかありません健康においても who の発表によると年間330万人以上もの人がアルコール乱用で死亡しています喫煙者は毎年600万人以上を殺しているんですこの数字を見て合法なものが安全なものだろうと言い切る人はいないでしょう今国民が目を覚ます時です 結論として大麻は確かに害はあるものの禁止している方が有害性が高くその有効性を知るために研究の権利が与えられるべきですしかし違法であるがゆえに国内で研究が進められることはなく我が国お得意の空気を読みながら世界各国の顔色を伺って誰かが 100% の安全を保障してくれるまで動かない以上が大麻を禁止している有害性です